令和元年6月9日、阿蘇市三久保の宇都地区で行われた美化作業に、子供会の小学生たちが参加、ゴミ拾いのボランティア活動を行いました。地区の美化作業でゴミ拾いのボランティア活動を行ったのは、阿蘇市三久保の宇都地区から内野牧小学校に通っている子供会の児童たちで、例年住民らが行っている地区の美化作業に、昨年からボランティアとして参加しています。 この日は朝早くから、宇と地区の人たちと一緒に美化作業を行い、参加した児童たち12人は、2班に分かれて、剣道沿いや市道などに捨てられた、タバコの吸い殻やペットボトルなどのゴミを拾いました。ゴミ拾いが終わると、燃えるゴミと燃えないゴミに分別していましたが、拾ったゴミの中には、体重計も捨てられていました。また大人の人たちは、黒川河川沿いの草刈りや、 植木の選定などを行っていました宇土地区の美化作業は6月の環境月間に合わせ6月と9月の年2回行っているということで子どもから大人まで地域一体となって取り組んでいます。